ごごい徐々に締めていってもらったらいいかな。左手<音楽> 解決は全然やから、とにかくあえて誰か通るとか音とかが聞こえたら待ってとかサクサーとかっての方が大事。大ちゃん。ん自体は別に解決はなんともない。目がいい。目と耳がいい。アホほどいい。 かす な, い, <笑> い, んな い, よい。あ、あ、ね、あ、上手上手手だだい、ちゃんなに本当よね運動運動。運動 大ちゃんの方がかみにくいちゃう感じ。 I <laughs> think.